自分がコントロールしやすい設定にするためにレートをいじっていきます。 この画面は実際にベータフライトなどで設定する画面とほぼ同じようになっているので実際に同じような設定をマネ、えー、することができます、so PIDs, so it it。今回はレートの話なので PID を m r s e ー l はなんか黒い枠で。 隠してますがこれはあの PID と混乱してしまわないようにするためなのでレートだけを見ていただければいいと思いますグラフのようなものがあると思うんですがカーブを描いてますよねそのカーブが重要になってきますもし先ほども説明したように直線的でリニアだと 真ん中がすすごい敏感になりますよね真ん中で少し左に行きたいっていう時にこのカーブがないともうグワーンと角度が変わってしまうので自分が調整しやすいようにスティックを動かして機体が反応するためには冷凍を設定していく必要があります。 スロットルは、えー、直線的に設定されています。えー、なぜかというと、えー、スロットルは高さ、えー、モーターの強さを調整するものなので、えー、直線的に操作する必要があります。 エキスポっていう設定があると思うんですけどこのエキスポっていうのは多すぎても良くないそうです。 なぜかというと一番最初と最後のスティックの一番左と一番右がすごい敏感になってしまうので左にちょっと倒すだけでブイーンと回転してしまうのでエキスポを入れすぎるのもよくないですが少なすぎてしまうとスティックの中心をちょっと左にまた同じ話になりますけどちょっと左に倒しただけで左にグワンと行ってしまうのでちょうどいいエキスポを探す必要があるそう でここで疑問に思うと思うんですけどエキスポって何かっていうとえ日本語で言うとと指数関数関的ということですちょっと僕もしっかり理解しているわけではないんですがえ日本語ではそう言うそうですそれでは実際に冷凍を設定していきたいと思います is a little bit slower than pitch. で、先ほども説明したように X のフレームだったり H のフレームだったりによって ピッチとロールの効き方に違いがあることがあるんですが一般的にピッチとロールは同じ値を入れて自分の操作感で調整していくっていうのがいいそうです。 そして要はそのピッチとロールよりちょっと少なめに入れることで操作しやすいとスターシ e ールは言っています RC レートとスーパーレートっていうのを調整して先ほども言ったディグリーーズパーセカンドっていうのを調整していきますディグリーズパーセカンドっていうのは1秒間にどれぐらいの角度が変わるかというものです レートを設定するにおいて、まず最初は、えー、これはミスタースチールのやり方なんですが、エキスポをゼロにします。RC, RC レートっていうのは、えー、直線的な変化をもたらすもので、えー、スーパーレートっていうのは指数関数的、えー、変化をもたらすものだそうです。 自分でも何言ってるかわからないんですが、まあ、Mr.Steel はそういうふうに言っています I、like、to set super rate at about で Mr.Steel がちょうどいい設定と感じているものはスーパーレートを 0.64 に設定することですでこれに設定するのは、えー、皆さんも、えー、ちょうどいいんじゃないかっていうふうに言っているんですが、まあ、それぞれ個人の考え方もあると思うので、えー、自分がどういうふうに操作しやすいかっていうのは 自分で決める必要があります 0.64 スーパーレートを調整すると RC レートを変えなくてもの値が変化していきます少なくなっていいききまますす少ななくっね per でもさっきの最初の飛行で Mr.Steel ーーは回転が少し遅いなと言っていたので。 えー、ここはディグリーズパーセカンドを上げたいそうですでそのディグリーズパーセカンドを上げるにはもうスーパーレートは調整したので rc レートを上げる必要がありますで rc レートをこれから上げてだいたい1000ぐらいまでやっていきますで線っていうとすっごい早い感じがしますが先ほども言った通り機体の大きさによってその なので同じ設定を大きさが違う機体に入れると動きも変わってくるので例えばこの線っていう数字をちっちゃいタイニーみたいな機体に入れるとすっごい速い動きをしちゃうと思うんですがまあ5インチぐらいの機体に入れるとスムーズに動くようになります。 で今話したことはとても重要なので頭に入れておく必要があるそうですそして1 0 0 0ン p まで上げるために RC レートを上げていきます「get, same, fine, so is, okay? 要はロールとピッチより少なめでいいので、えー、これでいいそうです でキスポを入れて中心がもっと操作しやすいようにしていきます。私はエキスポを入れて中心がもっと操作しやすいようにしていきます。私は e キスポを入れても 20%。 でエキスポを調整していきますがこんな感じでいろいろ操作してまたここを変えたらいいんじゃないかっていうふうに自分の中で考えながら調整して自分の冷凍を見つけていくことが自分がコントロールしやすい冷凍を見つける一番の方法だそうですなのでこういうふうにドローンを飛ばしてで冷凍を調整してっていうのを繰り返していくことが重要ですので 僕もまだそれは極めていないのでこれからもっとペロシドローンとか使って極めていきたいと思います。はいこんな感じでいかがでしたでしょうか少しちょっと難しい内容で僕もこの動画何回も何回も見て、えー、頑張ってこのスクリプトを作ってで今これを見ながら。 話しているんですすすけどちょっとと難しいいいですよねでねも奥が深くて面白いと思いますで PID の設定とかも動画を出してくれるそうなので、えー、それを知ったらもう機体の設定はもうできるんじゃないかっていう感じがしますけどまだ難しいのでそうですねまあこれから FPV ドローンをもっと楽しんでいきたいと思うので、えー、皆さんも是非頑張ってください。はいで えー、この動画の感想などお待ちしておりますのでぜひコメントよろしくお願いしますでまた今パート3なんですけどパート4とかも上げていこうと思っているのでチャンネル登録ぜひよろしくお願いしますグッドボタンもはいそれではまた次回の動画でお会いしましょう、うん、バイバイ